銃声が2回聞こえたあと 男が SP と見られる男性たちに取り押さえられました近くの路上には黒いテープのようなものが巻き付けられたものが落ちていました現場で取材していた NHK の及川記者が撮影した映像です 撃たれた安倍元総理大臣の周りに多くの人が集まり、心臓マッサージのような救急活動を行っています。安倍元総理大臣が撃たれた直後の様子です。これは nhk の及川記者が撮影した映像です消防の関係者、そして sp とみられる男性の姿も見えます。奈良の大和西大寺駅今この男性の後ろでえ。 下眼で体を上下させているような人の姿が見えますが、心臓マッサージをしている時の様子と思われます。すぐに消防の関係者が集まって心臓マッサージなどの対応に当たったとみられます。事件が発生した直後、打たれた安倍安倍元総理大臣の周りに多くの人が集まりました。そして、ブルーシートに囲まれた中で心臓マッサージのような救急活動が行われました。では社会